皆さんどうも、ひかりです。なんでこんな変な帽子を今被ってるかというと、まあ、あの、今週のね、土曜日です。4月12日、大阪城公園で、YouTube の花見パーティーが行います。そこで私は、そこで私はこの帽子を被ろうと思って、まぁ、あ、ちょっと、おしゃれにしようかなと。あと、これもつけようと思ってます。つけまつげ。一人で。 つけ、つけたことないんで、怖いけど、頑張ります。これを持っていきます。一人で飲むのが大変なんで。ということで、大阪の皆さん、まあ、関西の皆さん、その日、大阪にいる皆さん、とりあえず、ぜひ来てください。楽しみにしてます。まあ確かに、花見の時期がですね、もう終わってるんですけれども、YouTube の皆さんがこう集まってる、楽しいピクニック、 みたいいいいいなななパーーティーだとと考えれば、まあ、いいんじゃないかなと思います YouTube のパーティーなんですけども、自分で動画作らなくても、あんまコメントしなくても、あの、アカウント持たなくても、YouTube 全く関係ない人も、ぜひぜひ、来てください。東京で毎年、あの、YouTube の花見パーティーやって 出るみたいだけど、私も、まあ、東京がね、遠くて、あんまその時間とお金の余裕がなくて、行けなかったんで、でも、たまたま、アンレステッドさんという YouTuber がね、あのー、今度のパーティーの主催者がね、動画アップして、大阪もやろうぜ、みたいな感じで、はぁ、あ、大阪も YouTube パーティーが嬉しいわー 確かに人数は東京の本土は、まあ、かないと思うけど、まあ、なるべく多くの人にね、あの、楽しんでもらいたいよ。日本人も外国人も、まいろんな人が来ると思うので、ぜひぜひ、こんな変な私も行きますんでね。<笑>時間はですね、あの、昼の12時から夜の8時まで。下の概要欄にね、あの、そのアンレステタさんの、あの、動画のリンク、 と、あの、Facebook のイベントのリンクも貼っておきますので、また、あの、確認してください。今年のね、東京の主催者の t k o さんが、あの、この知らせ動画に踊ってたらしくて、あの、そのノリで、アンレセットさんも踊ってて、あの、ま、自分も<笑>、踊ろうかなと思ってます。クラブやと、まあまあ自信あるけど、でも、ほんまに踊りが下手なんで、すいません。 とりあえず皆さん来てくださいね。<笑>